自宅とはいえ貴様らしくねえ惨めな最後だったな。ききくしょう。っ。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。 いやがって貴様はそうやって命乞いした者を一体何人殺したんだ、うん、<音声>俺のうの気を少し分けてやったあとは勝手にしろ サイヤ人目かつてナメック星にて行われた孫悟空とフリーザによる最終決戦死闘の最中スーパーサイヤ人に目覚めた孫悟空を前に悪の帝王フリーザは屈辱の敗北を喫した一度は勝負が決した両者であったが2人の宿命は えることはなかったなんとドラゴンボールによってフリーザは地球の地によみがえり虎視眈々と復讐の時を狙っていたのである打倒孫悟空同じくドラゴンボールの力で復活したフリーザ軍を引き連れフリーザは再び宇宙へ厳しい修行を行い ついに強大な力を手に入れたのだったフリーザー軍地球到着まであとわずかほっほっほ復讐の時は来ましたさあ向かうとしましょうか孫悟空の待つ地球へ一方その頃悟空とベジータはビルス星でウイスを相手に修行に励んでいた スーパーサイヤ人ゴッドそのさらなる上を目指してはーいここまでお二人ともなかなかいい動きになってきましたがまだスピードが物足りませんね ま, まだ足りんのかまだ頭で考えて動いているからです特に ベジータさんはその傾向が強い<笑>確かにそういうとこがあるよなベジータはやかましい貴様がバカなだけじゃないのかそれにあなたはいつも悟空さんに一歩先を行かれているなぜだかわかりますかあなたは気を張り詰めすぎなんですよ悟空さんのようにリラックスするのも大事ですよ 嫌がるぜその一方で悟空さんは自信過剰すぎて油断してる場面が見られますえこれからはそれぞれの弱点を意識しながら修行を続けると良いですよよよし油断しねえ油断しねえとそれでは休憩を挟んで修行の続きを始めるとしましょうよろしいですねはあ お二人ともそれぞれ分かれて修行を行いたいのでお一人ずつ来ていただけますかわかったほらもその方がやりやすいしなふん<笑>それはこっちのセリフだやれやれ仲が良いのか悪いのか本当に分かりにくいですねそれではまず悟空さんから始めましょうかよし悪いなベジータ まあいい、さっさとやれ。どうせすぐに俺が貴様を追い抜く。さあ、壁を越えて見せてください。自分の限界を超えるイメージを思い描くのです。どうした。おお、少しだからですよ。さ、うん、すがに。私の倒すくらいの気持ちで来ないと、修行を終えることはできませんよ。 はあ、ああのさこんない。こに攻撃しても い, いつひつがってねえんだもんなあ。 ここまでですとてもいいですねさすが悟空さんですほらまだそこまで強くなれた気がしねえなビルス様には全然勝てそうにねえしさすがにそれはまだ無理でしょうねですがゴッドの力の壁を越えれば。 その可能性もかなり高くなりそうですよほんとかじゃあもっと使用してくれよウシさんええー、あなたの積極的な姿勢はとても良いですねあなたの強さはそこから来ているのでしょうヘ<笑>では次の修行の準備ができたらまた私に声をかけてくださいねオッケーわかってよウシさん<笑> 自分の強さを過信せず、隙を見せないように、隙だらけの体なんてぬるものです。注意してください。<笑>以前に比べて体の使い方が上達していますね。素晴らしい進化ですよ。学さん。<笑> ウィッサーにしっかり教えてくれるかいなうん、よく覚えています注意力も悪くありませんさあ、最後までその調子で攻撃を続けてくださいそんなに攻撃してもミックスとく が, がってねえんだもんなーやっとウィッサーはスミリアー<笑>はい、いいですよよく学びましたねあ なんか掴めた気がする素晴らしいですよ極空さんスーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージが掴めたようですねお、あた俺らだけでもなんとかなりそうだサンキューイスさんあとはベジータさんもあなたと同じレベルになってもらう必要がありますね お二人で磨き合いながら強くなっていただくことが一番のようですからうん、俺もそう思うでもベジータならすぐにこの力を物にしちまうさあいつはすげえ奴だからなさあ、壁を越えて見せてください自分の限界を越えるイメージを思い描くのです 私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよこの俺の攻撃が効いてないのか さすがベジータさんですね。確かに天才だと自分でおっしゃるだけのことはありますよち。それでもあんたやビルス様のレベルにはまだ遠いんだろう。もやもやするぜ。あなたは常に気を張り詰めすぎなのです。いざというときそれでは体が反応できません。そのあたりを克服できれば。 あなたも壁を乗り越えてゴッドの力の先へたどり着けると思いますよ<笑>では次の修行の準備ができたらまた私に声をかけてくださいねああわかったあなたの課題は頭で考えすぎないことですよ僕は本当に強くなっているのかわからんぞくさった さあ、最後までその調子で攻撃を続けてください、うん、こんなの い, いでしょとても良いスピードでしたよ前より周りが見えるようになった気がするこの感覚ださすがはベジータさんですスーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですねああ はっきりとなあとはお二人が手に入れた新しい力を悟空さんと一緒に確かめてもらいましょうかさらなる力を得るためウィストの修行を続けていた悟空とベジータ激しい修行の末に二人はついに新たな力を得ることに成功したのだった二人とも来ましたね。 あああの感覚忘れぬうちに始めようぜ貴様が本当にゴッドの力を超えた先にたどり着けているのか確かめさせてもらうぞ<笑>それでは修行の成果を見せていただきましょうかはあ スーパーサイヤ人ゴッドの時より偉く体力を持ってかれんなゴッドの状態からさらにスーパーサイヤ人になってるようなものだからなだがその分パワーは桁違いだふ、うん、お二人ともよく頑張りましたねおでもあんまり長くはもう種みてえだけんどな まだ完全に物にはできていないということかですがこの短期間でスーパーサイヤ人ゴッドを超えた先にたどり着けるとは驚きましたよあ正直俺もびっくりだゴッドの上にこんな力の領域があるなんてさふん<笑>俺も同じ力を手にしているんだいつも貴様が先にいると思うなよ今の状態は まさしくスーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人ふ、うんちょっと長くて言いにくいですね髪の色も青くなっていましたしスーパーサイヤ人ブルーといったところでしょうかスーパーサイヤ人ブルーかその方が覚えやすいな。では改めて。 あなた方が得たブルーの力を確かめることにしましょう。全力でこの私に挑んできてください。そして、変化の具合をしっかりと覚えるのですよ。よーし、やってみっかーはーはー。よろしい。では、始めましょうか。 スーパーサイヤ人ブルーかこれでビル様とやり合いっかなその調子どうか、ね、思ったより使いこなせてますねまだこれからだクはッ っよっ行くぞーやっほっほ や, っやっんだかりやいいでしょう。ここまでですお二人ともすんばらしいですブルーの力をかなり使いこなせているようですねこれなら お二人で手を組めば、ビルス様とも何とか互角に戦えるかもしれませんよ。本当か。うん。でもほら、やっぱ一人で戦けてんだけどな。ふん。ビルス様を倒すのは俺だ。お前の力など必要ない。やれやれ。あなたたちは本当に仲が悪いんですね。ナウシさん、俺もうちょっと修行してんだけど。 ブルーの力、もっと自分のものにして。<笑>構いませんよ。何。カカロット、抜け駆けは許さん。もちろん俺もやるぞ。やれやれ。こういう時は気が合うんですね。わかりました。修行の続きをしましょうか。<笑>一方、地球。 平和な時間を過ごしていたご飯だったが、ピッコロに呼び出され、久しぶりの修行に汗を流していた。よし、休憩だ。えー、久しぶりだな、こんなに体を動かしたのは。随分とたるんでるようだな。少し平和になったからといって怠けすぎだ。す、すみません。 そろそろ勉強の方もやらなきゃダメだって傘がうるさくて<笑><笑>勉強をやろうと何をやろうと買ってだが鍛錬だけはおろそかにするんじゃないぞそそうですね今度からトレーニングの時間も入れておこうかな休憩が終わったら続きをやるぞ今度はさっきほど甘くは、うん 何か、邪悪な気が近づいてくるここれってはこのバカでかい木は覚えがあるやつだごはんたちが気づいた巨大な木それはフリーザとその一味のものだったそうついにフリーザたちが地球に到着したのであるこの時をどれほど待ったことかふむ。 とはいえ孫悟空が現れるまで暇ですね皆さん少し遊んでくるといいでしょう<笑>地球に到着したフリーザたちそれを察知したのはご飯とピッコロだけではなかったクリリンや天津飯らの戦士たちもすぐに異変に気づきご飯たちと合流を果たしていた 多くの木が散らばり始めた。奴ら動き始めたようだな。ええ、僕たちも行きましょう。ああ、だが数が多い。ここは手分けして敵を倒しながら進むぞ。わかりました。行きましょう。奴らは大きくパワーアップしている。気を抜くなよはい。隠して、フリーザ軍との戦いは始まった。よ え<音楽><音楽><音楽><音楽> Exo 俺、様に挑むとはいい度胸だ、バカ自らみずからしおえらぶと。 すぐに終わりましたぜ。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 何、うん、だと よし。フリーザの木は一番遠くだ。でも、そこまでにいくつか強い木を感じる。しかも、僕はこの木を知っている。また彼らと。 よし急ごうュー特戦隊う ん, ん 哈哈哈哈哈 <笑>おいいこの野郎 Hehehe <laughs> Ха-ха-ха! <laughs> っちまいそうだ、はいう 強 く, くよく言ったのはお前らだけじゃない you <laughs> ギ、ねね、ニエー特戦隊リクエーム ・あっけあっ<笑> はい<ッ><ッ><ッ> ご飯んたちが強い木を感じる場所にたどり着くとほぼ同時にピッコロやその他の者たちも全員そこにたどり着いていたそこでご飯んたちは見覚えのある宇宙船を目の当たりにするのであったあれはフリーザの宇宙船ですねさっきのやつらあれに乗ってきたのかお前もやつらと戦ったようだなはい ですが、前に戦った時よりかなり強くなってましただがあの宇宙船からはもっと強い気を感じるそれもとてつもなく強い気だフッフッフッどうやらギニューさんたちはまたもあなた方に負けたようですね出来の悪い部下ばかりで困ったものですその点 あなた方は優秀ですね。わざわざ私を出迎えに来るとは関心ですよ。不意ぞ。ほう。あの時のなめっこ聖人に。おやあなたは孫悟空の息子ですか孫悟空はどこでしょうかお父さんは今、遠い場所で修行している。ここにはいない。 それは残念。私としてはさっさと倒して地球を消し飛ばしたいのですが貴様何を考えている何が目的だ<笑>そんなこと言わずともわかっているでしょう復讐ただそれだけですよ孫悟空に仕返しをしたいのですやはりそんなことだろうとは思ったが。 このフリーザ様に味わわせた屈辱絶対に許すわけにはいきません当の本人がここにはいないようですがまあいいでしょうあの人のことです必ずここに来るはずですただこのままじっと待っているのも暇ですしあなた方を相手に準備運動でもさせてもらいますか その奥に秘める気は以前とは比べ物にならないとんでもなく強くなっているはいはーいここまでです、えー、だいぶスーパーサイヤ人ブルーに慣れてきたな俺はここからさらに磨きをかけてやる貴様など足元に及ばんほどにな俺だって負けねえぞあは 何にしても以前に比べて二人ともいい感じですこのまま強くなればいずれおや地球から通信のようですねちょっと失礼ああブルマさんですかまた何かおいしいものでもえブルマからだとなるほどそうでしたか。 はい、悟空さんたちにお伝えしておきますよ。それでは。地球で何かあったのか。ええ、復活したフリーザが軍を率いて地球を襲いに来ているそうです。何？フリーザだと？ え, えあいつ今頃なんだってそんなことをしてきてんだ。さあ、その辺の理由は知りませんね。<笑><笑> 大方お前に復讐でもしようと来たんじゃないのか悟空あビル様もうお昼寝はよろしいのですかまあねけどお腹が減っちゃってねそれで眠りが浅かったんだよ貴様に復讐に来たとしてあいつごときの実力なら今頃トランクスたちに返り討ちにあっているに違いないああそれがそうでもないみたいですよ。 なんだと詳しい事情は知りませんが皆さんがかなり焦って現場に向かったとブルマさんが言っていました何かが地球で起こっているのかもしれませんねまあ悟空に復讐をしようってんだあいつも少しはトレーニングして強くなってるのかもね詳しいことは分かんねえけどすぐに地球に戻らないとやべえみてえだな。 そのようですね良ければ私が送って差し上げますよよしそんじゃ牛さん地球までよろしく頼むええー、私にしっかりと捕まってくださいねちょっと待て地球には僕も行くよおやビルス様も行かれますかもしかしてビルス様も一緒に戦ってくれるんかそんなことするわけないだろう 僕は破壊神だぞどこが壊されようと構えやしないよ僕は地球のおいしいものを食べに行くだけささっき言ったろ小腹が減っているってなんだそういうことかよそれに本当は僕が戦うことなんて望んでないだろ1対1でフリーザと戦いたいはずだ君は<笑>おい話はそれくらいでいいか さっさと地球に戻るぞ早くせんとブルマたちが危ない<咳>トランクスたちがフリーザを倒してしまうかもしれんぞあ、あ, あそうだなそれでは行きますよまだ地球が残っていればいいですけどねーえおどかすなよウッサー 着ですおい、この木は確かにフリーザの野郎だなは確かにとんでもなく強くなってやがるぐずぐずするなカカロット、行くぞわかった、そんじゃ、俺たち行くよサンキュー、さん、ビルス様ええー、お気をつけてウイス、僕らは美味しいものでも食べに行くぞせっかちですね なんという強さだフリーザメン<笑>この程度ですか皆さん準備運動にもなりませんでしたね孫悟空が到着するまで遊んでいようと思いましたがもう飽きてしまいましたもしかすると私の力を知ってさっさと逃げてしまったのかもしれませんそそんなことは お父さんがするものか貴様損をなめるなよ<笑>来ない人に期待をするようでは終わりですもうあなたたちには用はありませんそろそろ殺して差し上げましょうクソっ待てうううん。 か間に合ったらおお父さん来てくれたんですね遅いぞソンそれにベジータ遅くなってすまねえ<笑>お前らは下がってろ邪魔だ俺のいない間によくもやりたい放題してくれたなフリーザ<笑>ようやく登場ですか待ちくたびれましたよ孫悟空 それにベジータさんも一緒だとは意外でしたが貴様この星に何しに来やがった分かっているでしょう復讐ですよ特に孫悟空あなたにねおめえまだ舐め癖でやられた時のこと恨んでやがったのか当然ですあなたから受けた初めての敗北 死んで地獄に落ちた時も再びよみがえってからも忘れたことなどありませんでしたからねこの恨みを晴らすため私は帰ってきたのですこれまでしたこともない激しいトレーニングを積んでおめえやっぱただもんじゃねえな根、ね、っからの悪人でなかったらいいライバルになれたのによ 惜しいな相変わらず私をイライラさせるような発言ですねベジータわりが先にオラだけでやらしてもらえっかどうやらフリーザーのやつも同じ気持ちらしいふん、<笑>いいだろうだがモタモタしているようなら俺がやるぞサンキューベジータ おめえがオラをどんだけ恨んでるかはしんねえけど地球はやらせねえ今の私にとって地球など些細なことですあなたに復讐できればそれでいいさあこのフリーザ様の新たな力におのむくがいいスーパーサイヤ人にならないのでしょうか 今じゃそこまでなんなくてもいいんだよおお自信がおありのようですねまマ、あ できないでしょ あるい、ね、ったいどんなトレーニングしたんだ意外でしたねここまで腕を上げていると想像していませんでしたなるほどあなたも随分と強くなっているようですねおめえだってあん時に比べてかなり強くなってんじゃねえかよかったですよ訓練をしておいてね なんか隠してんなよくわかりましたね念のためさらなる進化に挑戦しておいて正解でしたもってつけねえで早く見してみろよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いいでしょうそれではお見せしましょう私の新たなる進化を ん な, なんてきた 分かりやすく金色にししてみましたが単純すぎましたかね安っぽいネーミングですがゴールデンフリーザとでも言いましょうかでもただ色が変わっただけではないのはわかっているようですねああワクワクすっけどここまでとは思わなかったからちょっとドキドキもすんな。 へフリーザのやつかなり力をつけたようじゃないかたかが復讐のためによくも努力したもんださすがの悟空も今回はちょっとヤバいんじゃないのフリーザさんのパワーアップは驚きましたが<笑>悟空さんたちも決して負けていませんよよーし ほらだってパワーアップした力見せてやる。交代だ。ひ。時間だ。変われカカロット。そそんなこれからが面白いっていうのに。うるさい。ここまでチンタらやってる貴様が悪い。次は俺の番だ。だよ。チェ。何？ 次は、ベジータさんがお相手ですかあなたが私に勝てるわけないでしょうふっ<笑><笑><笑><笑>お、おそんな、まさかそうか、貴様は知らなかったな 俺様もなれるんだよ。伝説のスーパーサイヤ人に。さらに、それを超える存在にな。<笑>さあ、続きをやろうぜ。フリーザ様よ。本当に貴様に勝てないかどうか、試してみやがれ。ふん、少々驚きましたが。 私があなたより上にいることは変わらない思い知らせてあげますよ宇宙の手をたるこのフリーザの真の力を貴様はあいつみたいに甘くはないぞ。おしっ押れベジータのくせに偉そうな口を あ, あおバカなっ 意外でしたよおかにしてあげまる、うん、い 諦めろ貴様ではこの俺は倒せん リジータのにななどあり得ない貴様はもう終わりだ。ちちくしょう ハハハハハハハハハ 何がおかしいバカめ時代が終わっているのはお前らの方だ何 面白いことするじゃないの、フリーザのやつ。地球ごと道連れにしちゃうとはね。みんなは、フリーザどうなっちゃったんだ皆さんはご覧の通り、コッパみじんですが、フリーザさんは、多分死んでいませんよ。えなんであいつは宇宙空間でも生きられるからな。<笑>考えたな。そんな 地球がなくなったっていうことは、ドラゴンボールも消滅してしまったっていうことだろも、も、元には戻れねえま、そういうことになるねち、ちくしょーく、俺がさっさと蹴りつけときゃよかったんだじゃあ、蹴りをつけますか元はといえば、お前の甘さが招いたことだ さっさとフリーザを倒しておけばいいものをお前は戦いを楽しみ油断していたすまねえだから今度はそんな失敗をするなよフリーザをすぐにあの世へ送り返してやれ今度はってさっきから何のことだ私は時間を巻き戻すことができるのですまあ巻き戻すと言っても 3分前が限界ですが時間を巻き戻すこれから時間を巻き戻せば地球が破壊される直前まで戻ることができますそっか、だから今度はフリーザをそういうことださっさと倒せば地球は破壊されずに済むよかった、まだそんな手が残ってたんかただし今回は特別サービスだ 地球の美味しいものをなくすのは惜しいからね。さっきも言ったが、今度は失敗するなよ。あ, あでは時間を戻しますよ。いいですね。うん。<笑> 悟空さんじかんは戻りましたよサンキュービル様、ウシさん俺行ってくるふん。<笑><笑>貴様はもう終わりだチクショーチクショーチ ょつくしゃ貴様の時代はとっくに終わってるんだ消えやがれ<笑><笑><笑>何がおかしいバカめ。 時代が終わっているのは、お前らのほうだフリーザ ー, 何ーな貴様、うん、フリーザー やっぱおめえとはちゃんとリりつけとかなきゃいけねえみてえだこれ以上の悪さはオラが許さねえこいつオレの考えを読んだというのかお の, れおのれおのれおのれおのれ孫悟空何度オレの邪魔をする お前は、このフリーザ様の前に、行けはいけないんだやっぱお前は根っからの悪人みたいだな、うん。何を言いなさら、貴様のこの地球を破壊してやるよそこから俺らがさせるオラのファンダーオリックで潰されたようだ のしろビリザーだう二度と屈辱は味わいはしませんよ どこそ復讐が叶いそうですね。貴様を殺して地球を破壊するやらせねえ！ 何知らんが俺は貴様と交代しろなどと言っていないぞお父さん一体何がへへ<笑>実はさやれやれみっともない話だ破壊神が星を再生するなんていいじゃないですかこれでまた美味しいものが食べられるんですからそれにしてもあの二人 新しい力を完全にものにしたようですねこれなら本当にビルス様と互角に戦えるようになるかもまあ二人が手を組めばの話ですけど<笑>どうだかねにわかには信じがたいが時間の巻き戻しかだが確かにやつならできるかもしれんな。でさ今回はなんとかなったけど俺思ったんだ。 最初から二人で組んで戦えば、こんなペンチにはなんなかったかもしんねえってごめんだな、俺は俺の力で勝つ、他の力などいらんはは、<笑>よかったー、オラもだやっぱ一人で戦けてえよなふっ、ほんと、面倒なお二人ですね帰るぞ、ウィス、まあ それがあの二人にはちょうどいいのかもしれんな<笑>隠してフリーザー軍による侵攻は悟空たちの活躍によって終わった地球に再び訪れた平和しかし今日もまた悟空とベジータは 激しい修行を続けるのだったさらなる高み最強を目指してそして悟空とフリーザの宿命がこれでついげたかどうかはわからない。